ますんで、はい、お、なんか、金子さん、はい、戦うんですか、この曲戦うの曲、なんか、地獄の肉食。始まってますね、はい、いよいよ、渋谷の、渋谷の選挙2023三、だ、徹底解説。お、渋谷区長、今回、かなり区長選挙、もしかしたら、盛り上がるかもしれな い, 盛り上がるい、ね。はい、いいえっ、ー、と、現職の長谷部健さん、えっ、ー、と、はい、今回、三期目を期目、目、はい、目指す、はい、えっ、ー、と。 8年の任期を終えて、はいえー、この先3期目で、はい、安部区長ですね3期目を目指そうというところに、この何か不吉な予感漂う、ね、そうですね、はい、まあまあ、のろしがをってるから、ねまあ。今回、何人かの候補の方が出る予定があるというふうに聞いておりますけども、そうですね、はいうんえー、とこれですね、あはい、これは政党 の, の主な顔候補給。はい今のところ これ以外三人の方、今回代表的な候補の方三人紹介させていただきましたが、はい、えー、実はこれ以外にもあと何人か出る方はいらっしゃるということで、はいでねはいはい、ちょっと今回は番組の平、えー、成の都合上、えー、主力、主主主力候補者の方三人、紹介させていただき、はい、まし、あ、た。推薦とかしてたりとか、ですね。現職と。はい、はい、手の上に届けてやろうと思われた方、ね、まず現職の長谷健さん、ねねはいはいはい、はい。こちらのあ プライベートな時の写真ですね、えー、と今回、渋谷区議会でも上映させていただいたオフィシャルな写真ですけれども、長谷部さん、はいはい、とても、えー、濃い方ですここ、それから女性 の, この、えー、白の基調とモチーフとした、光り輝く吉田隼子候補予定者。はい はい、現職の区切り、いらっしゃってま、はいますね。で、えっ、ー、と、もう一人鈴木哲司さん、えっ、ー、と、こちらは大学の教授、でいらっしゃって。はいはい、えー、救急救命士とか様々、さまざまな、仕事をして、活躍しいらっしゃると、この方、えー。主に大きく、この三人の方と、あと、また無所属などの、ええ、方が何、ね、何人か、ね、いらっしゃると、聞いております。はい。それで、これで、これで、これでね、でお一人ずつ解説を、超えていきたいと思うんですけど、まず。長谷部さんはいはい、長谷部健さん。はい。はい この長谷部健さん多分一番大きい員が長くお付き合いされてると思うんで、はい、ちょっとこの長谷部さんってどんな人なのっていうですねあの制作とかじゃなくってそのキャラクターなんかはですねできればあのご説明いただきたいんですけど、まあ、長所短所、まあ、人間ですね、はい、いい目も悪い目もあると思うんですけど、はい、どんなもんですかねまあここにもありますけど政党ではなくてですね 無所属で唯一、市民九人から区長になってしまんです。最初、8年前、うん、自民公明党もね、うんうん。あの一応表面上は、あのー、まあ、応援を得ない。表面上はね、はい。当時そのもう一人、一期目の時には、自民の党議員の辞めた方が。はい、自公推薦でね、トレンド推薦で出たんです、うん、自民党の候補。VS、洲、長谷さん。そうそ う, そう。長谷さんは市民派を装って、うん。政党に属さず、うん。うん、そ う, そう。 自民党ででもなかったんですねはは、うんうんで。公明党もその頃は、うん、一応形上は、うん、あのその都議の方元を辞めた都議の自民党の候補でした。はい、ああ公明党って最初から長谷部さんだったんじゃないんですか1期目はじゃあ完全に無所属無党派で長谷部さん出て、うんうん、で見事勝ち抜いたと若くして区長になったと区長になった時何歳だったんですかね、うん、40代前半ぐらいんです、ねうん、若くして二十三区の。 ね、の区長になられた、うん、ということ、うん、で、実際、ホリティーリンが、この議員としてご覧になった、この長谷部さん、原子力の長谷部区長の。対する、この短所、ちょっとね、話していただきましたけれども、うん。他人の話を聞かないっていうのは、どんな感じなんですか。はいはい、まあ、あの、自分の、まあ、ね、耳障り、まあ、自分に対してですけまず、あ、よくですからね。まあ、あの、褒めてくれるような人好きなんですよ。ああ そ う, そうそうそう。さすが今日もおめでたい、うん。ある組組員団体のところにね、ち、は、ょ、い、になった時、区民団体のところに行った時に、あの込めてほしいって言ってたらしいですよ。褒めてほしい。うん、僕よくよくやったよねいそうそうそうそうってい う, そ う, そ う, そ う, そう。それを言ってくれなかったら、うん、ちょっとすねちゃったらしい。 でも私、区議会でね、本会議で長谷部さんに結構褒めてあげたんですよ。長谷部さん、アイデアマンだし、また行動力もあって、次から次と新しいこと思いついて、うん、あなた偉いねって言ったら、めっちゃ嫌な顔してましたよ。そうですよ。あまあ、それは金子さんがその前に一、ね、<笑>人質問するから。いやいや、めっちゃ褒めたね。私は応援団なんだよってね。あなたの絶問嫌いなわけでもないと、うん。めっちゃ褒めたけど、全然聞いてなかったね。聞いてないですよ。あ 平等でなないいって、どういう意味んですか、ね、例えばもうあの議事録なんか見てもらったら分かりますけど、はいはいね、与党系の議員とか自分のことをこう、うんうんね、あの仲いい議員だとその議員の地域だけは仲やってあげるって平気で言って例えばじゃあ他の地域はってみんな言うじゃないですか。うん、やらないって言われるいとか逆に言うと、まあ、あの自分の、ね、応援してくれた笑顔の会、はい、ね自分たちを口調にしてくれた。はいはい そこのやつは検討しますとかやりますとか、だって、自民党とか公明党の議員の質問に対しては、コニコね、あの求められた提案とかを次々、前向きに検討して進めますっていうのに、うん、共産党とか僕らに対する質問の時はもう、鬼の形相でただ。あの 原稿を早くしてペラペラペラ読み上げても 1,、うん、1秒でも早く終わりたいみたいな、ねうんうん、感じで全然すっといけないもんね。うん、そうこそう平等でないっていうのはう、ね、自分の好きな人、うん、自分の仲間に対してはうんうれしいとう耳はダンボしますけど、うん、まああんまり自分にね、うん、意見するような人には、はい、あ意見、うん、議論を交わすのが議会なんですけどダメだともう全然聞かない。全然聞かない。はい、じゃあ次のですね。 スマホでやってると、うん、次えっ、ー、と純不動なんですが、次吉田佳よこさんね原色のクイ、うん、吉田佳よこさんはクイ何期やってらっしゃるんで四期目です、ね。四期 目, 期 目, 期目。じゃあ今回えっ、ー、とクイから区長の方に、えー、リコールされると、そうです ね, ねこの吉田さんのまあ制作とか動画くんかこのキャラクター長所ね、うん、誰の話でも聞いてくれる、うん、前向きマインドっていう前向きマインドねあのこの写真のポスターの通り。うん ねえういいはい貴重、うんうん、な方ですよね、うん、私もね実は私は民主党ってあんまりちょっとあのドラマがあってね、うん、民主党ってどうもなんかち ょ, ちょっと苦手なんですけど、うん、吉田さんだけはね、うん、民主党だけでいいいいかなっていう感じがすごくします、うんうん、すごくね、うん、えっ、ー、とあまり分け離てなくお話ししてくれる感じですよね、うん、今無所くないだ無所なったのリードしましたやめたのやめました一週間前にジョメ い, や い, やいや 区長に出るってことは、うんうん、もっと平等にするために、うん、ちゃんと所属離れる。あ、そういうこと。はい、あまあ、その方がね、うん。で、無所属になって記者会見してました。あ、そうですか。はいはい。そうなん、じゃあ、会派はなれるんですか。いや、一応だから、会派はほら、無所属入れても会派なれるんで。そ, そのこっち来ればいいのに。まあ、そうでゃいいと思いますけど。た<笑><笑>だ、もう今さら何日かで面倒くさいんでしから。あ、そう。なことやらない、ねうんだよね。そうなんだ。じゃあ、あね、結構こういう感じで。で、うん。 吉田さんはずっと渋谷なんですかね。えっと渋谷生まれの世田谷育ち。あ、そうなの。世田谷育ちのグルコースさながら、あれ か, か、学生時代までは世田谷だった、うんうん。あ、そう、うん。で、このね、短所、長所短所って書いていただいて、小池議員の問、ね、題。育ちが良いので、行政に優しいという、うんうん、これはどうなんですか。いや、まあ、恫喝とかしないですよね。あ、パラハラとかね、うん、幹部を、ついつ並ばせて。うんうん <シ>られやろうお前らとかって俺の意見に寒かったの誰だお前かみたいなそうい う, そういう現職みたいなことはないこういうことしないのない で, すでね刃向かったやつ一人一人、うんねうん、この場に名乗り出たら今しゃ死なれぞみたいなね名乗り出た人すら是正されるっていうそ、ん、うい、ん、うことはしなそうしなそうしなそうですね育ちがいいかかだから今でも行政の方とちはいい距離感でやってるんじゃないですかでもほら渋谷区役所って結構職員も腐ってましてね やっぱり、まあ長年の悪い練 習, 習があって、何でも隠しちゃうとかね。うん、行政に厳しくなってなきゃならないと思うんだけど、うん、大丈夫ですか、そういうところまあ、だからそこはあれじゃないですか。うん、多分ん、私は吉田さん区長になったら、はいうん、むしろいいブレーンをつけるんじゃないですかね。ブレーンね。うん、ブレーン大事。た、う、ぶんあのね、多分ねうん、あの自分の上司を連れてきて、副区長とかしないと思います。 上司、副区長ね副、うん、報道の ね, ね, ね, ね連れてきて自分の報道の言いなりの ね, ね政策みたいなのは吉田さんしないと、うん、多分民間からとか連れてくるんじゃないですかそういうずるいことしなそう、うん、あのねこれ実は私の家に入ってた吉田さんのこ の,、うん、あのチラシなんですけど、うんうんうんうん、これまじまじって読ませていただいたんですけどねれはれはれはれいいこと書いてあるのこれ、はいはい、先生ご覧になりましたこのーーか、うんそう これね、原生、ね、の問題点、縦で載せますけど、はい、このね、この渋谷区のお友達の、ね、な会社、渋谷未来デザインという会社のほうに使って、ここを経由してお金をね、秘密のごとく使って、組の税金をね、ばらまいてるってことね。これもう、お金子さんともね、うん、何回も質問しましたけ、ね、ど、ね、長谷部さんはこれ実態も明かさなかった。で、うん、値段、これはいくら決済情報とか聞いてもね、うん、なんか答える必要な い, いな。秘秘密、全然秘密。うんあとねこのね 渋谷未来カロープロジェクトとかさまざまなこの長谷部区長がこの8年間やってきた税金の無駄遣い悪事をねこれでもかとばかりにこのピッチャーのパンフレットに書いてあるんですけど、うん、先生これね、うん、僕見て思ったんだけど、うん、なんでここまであなたたち分かってるのに僕らと一緒にやらなかったのっていうああそれはやっぱり会派だからですよねだってもう今無所属だから。 やりたかったんだ、本当は、僕らと一緒にやれよかったのに、うんうん、そこはやっぱり ね, やっぱりね、僕らの言ってること、全部 100% 書いてありますよね、うん、まあまあ、無所属になられて、うんうんれ、口をのられたら、あれじゃないですか、手厳しく、この辺は、あれじゃないですか、全部調査するんじゃないですかで。こうやってほら、民間企業に任せてやってもらうのはいいと思うんだけども、うんうんうん、こんな役所がお抱えの第三セクターにやらせて、うん、好き放題、自分のお友達もお金ばらむくのうん、うん、ダだめですよみたいなこと書いてあるんだけどね。うんうんうん 子育て副世代の負担を減らしましょうとかねそうですよ。我々の会話と学校給食の評価それか ら, ほら高校生までの、ねうんうん、負担経営子供たちね私立にね、うん、子供支援、そうこのようなおむつ女性おむつ大使の保育料無償化子育て世代って一番今必要な求められている世代 そ,、うん、それから、ね、お年寄りの高齢者の方の福祉についてもそうです ね, ね、うん。高齢者の方もね。うん 転身魚。もうね、すごい難しシルバーバスの。はい。こ、えーね、ういう。ショートステイサービス。すごい。そうね。これ、ね、多分皆さんの渋谷区民の皆さんの近にも、えー、ポスター入ってると思うんですけど。あ、え、つ、ー、くよくできてると思ったんで、これ。今、えー、渋谷のパブレットじゃないかと思ってぐらいなんでね。みんな、あ、え、のー、大、え、体、ー。えー、いいうちとか、共産党さんとか、えー、まあ、理系さんも言ってたけど、はい。ことごとく長谷部さんが脳の突きつけ。<笑><笑>ね。それでも。やらねえよって言ってる。 ここまで書いたんだったら、議員としてやって欲しかったと思うんだけど、議員とってこういうこと全くしてなかったじゃないですか。うん、やっぱり会派だからですょね。っことは立憲民主党って看板書ってたからできなかったけど、うん、無所属になったんで、自分の思いをそのまま書いてみたと。うん、先生、これね、うん、私ね、うん、立憲民主党の新聞なんですよ、これって。うん、あら、今の話もね、うん、立憲民主党の会派だったからできなかったけど、うん、無所属ならできるって言うて、これ立憲民主党書いてあるんで。うんうん 大丈夫かなっというのは、ほら民主党が国会でね、うんあの、与党になって政権取った時も、いいことばっかり言ったけど、実際、政権取ってみたら全く正反対だったってあったじゃないですか、だからね、私、どうも民主党、トらウがらってね、うん、でねもう一人、ご紹介したい、この方はね、この鈴木哲二さん、急遽ね、あね、彗星のごとか現れた鈴木哲二さん。 ね、突然この、当初は長谷部さんと吉田さんの一騎打ちだと思ってたのが、うん、突然現れたこの鈴木哲司さんね、うんえー、っと応援になったということで私まあちょっとまだ認識ないんですけども、うんはい、え大学の先生で教でも取ってらっしゃって。えー 救急救命士をしていたりあるいは、神職として、あのいろんな、うん、ええー、神社で。ええ、神さん、ネギさんを務めているとかで、うん、マルチファン多彩な。方がこんな素晴らしい方がいらっしゃったと、いう。<笑>素晴らしい、ちょっと時間が入ってますけど、当、う、初、ん、どうですか、この誠実、人柄が良いっいう。はい、まあ、あったでしょう、こんな感じです。もう本当に人柄はいいです。あの素晴らしく、まっす ぐ, ぐ、まっすぐ。あの、なんかスポーツやってらっしゃる方なんですか。うん でもねあの、スポーツマンっぽいですよ、ね、アウト。なんか似てないこの二人。ほら、皆さ ん, ん、ね、ここですね。ポリティ議ンと、鈴、あ、木、のー、さん、なんか。こんな、まあ、頭も私はないですからね。いやいやただね、うん、一つ心配なのは、うん、あの、政治人柄で嫌味ないんですよ、うんうん。素晴らしくて、大、は、変、い、だからね、はい、まあ、一回しかごはやってて、ターわかんないです。もう一つはね、はい、ぶら下がってる釘さんたちが、 またこれが足並み下がってないんですよこれ下がってる区位っていうのは、鈴木さんっていうのはなんか自民党 の, の。渋谷の公認。あ、渋谷の推薦。高校、渋谷の推薦。公連の推薦じゃないんですよ。公連じゃないんだ。公連の推薦。クレンクレン。公ンっていうのはあれでしょ、渋谷区連合会だから、うん、渋谷区の自民党の支部がなんか何十個かあってするのを連合会議ていうことで、そ, う そ, う そ, うそこで。うん 期間決定が取れで推薦もらったとい う,、うん、ということなんですね。ぶら下がってる議員さんって何人、えーうん、ダメ？ぶら下がってる議員さんって何 ど, どなたかこの自民党の議員って９人いるでしょか ？９ 人中う、うん、なんかこれ半分以下だって聞いてますよ。半分以下？ああこれはだって。 こっちサイドかててました、ね、ら丸山さんとかも、長谷部さんについていくっていう、自党、ね、宣言、結構前からされてるんで、あ丸山さんは長部さんの仲間なのかなと思ってたんですけど、うん、その自民党がね、えー、と今回、鈴木さんを推薦するということで、うんえー、とこれね、パフレットいただいてきたんですよ、このね。うんうんはい えー、と自民党新聞、自由民主渋谷、はいはい。自民党の新聞に、うんえー、と鈴木哲司さん推薦決定しましたって書いてあるんで、うんうんまあ、自民党の候補だとも言えると思うんですええ、ねうんうん、でもう、だ, だから、区議会議員の人たちは、うん、長谷部さんを応援する人の方が多いという、ちょっと、本当に負けかわしい現実、うんうん、ね、うん。私も、のこのね、はい、応援団の幹部の方から聞いたんですけど、はい、とにかく、あの まあ、私には、正直ですよ。向こうが行ったまま言いますからね。はい、もうそういう、一度ならずとも二度裏切る奴がいると、うんうん。ね。過去もやっぱ区長、長谷部さんの応援の下と、はいうん。うん。そういう人間が、私がこれ言ったことはそのまま言いますよ。はい。一度やる人間は二度やると。まあ、裏切り者はね。うん。だから、そういうものに対しては、はい。自民党としては、ちゃんと律していくと。 なるほど。それ何があれですか、その気に食わなくて、鈴木さんを応援できないんですか。やっぱり、僕ちょっと、ズボズボの関係でしょうね。長谷 さ,、ね、さんとズボズボになっちゃったから、うん、今更は鈴木さん、クリスじゃないと。さあ、さあ、感じ。そう。あ、あのー、区民の生活がいかに、良くなくても。自分の議員生活は欲しければいい。自分保守だもんね、自民党通なんね。で、え、も、ー。そうそうそう 国民のためとかネックミのためとかねじゃなくてな自分のため自分の銀バッジのためっていう人が結構多いですからね、うんはい、ストレートにそうです し, し, し, したらだって鈴木さんみたいな、うん、誠実人柄がいいじゃなくて悪徳人柄が悪い人の口調の方が凄くいいわけでしょ、うん、本当はそうですよね本当はそうですあでねもう一つ言ってたのが、はいはい、あのこれはまあその幹部の方がねあの私にストレートにしたのが、はい 今、渋谷の自民党っていうのは、もうとにかく国会議員もいない、ああ都議も出せなかった、はいね、そうすると、自民党がもし取るとしたら、もうここを 取, 取らないと、いや区長ね、うん、区長を取らないと、うんうん、何にもないんだと、一番要は議員の中でトップが、うん、奇数が多い議員っていうのだけで、うんうん、それ以上のもう関係を持つものがないと。 でも、ここで取れば、次都議選がね、また見えてくるっていう。そう、だから、だから、うね、からどうしても。うん。口調取りたいんです、うん。取りたいねー。えー、ただ、うん、足元にいる人間が。ぶらついてると。ぶらついてるっていうか、あまり。まとまらないと。そう あの、いや、実はですね、私、今日4月の7日金曜日なんですけど、うんうん、ちょうど、あの、家から市役所、市役所じゃない 役, 役所まで来る途中に、はいはい、はい、あの、ヨー八幡のヨーギ公園駅の、うん、ここに事務所が あ, あって、空いてたんで、ちょっと、あの、覗いてきたんですよね。うん、でね、傷が気がついたことがありまして、うん、選挙事務所オープンになってる、まあ、選挙事務所っていうか、選挙準備事務所ですかね、うん、オープンになってるんですけど、ため書きがまるでないんですよ。 はい、うん。普通ね、自民党 の,、ね、民党の候補の、国会議員とかね、まあ。そう、ね、内閣総理大臣ね、菅義偉とか、あち八王子語るだっけ、今、うん、岸田棚とかとかね、うんうん、あのーあ、全国も、ね、ももうう超有名な、うん、ね、それこそ、なんか、ヒラリクリントンとかね、うんうん、なんとか、トランプ、なんとか、ジュニアとか、うん、世界中の人から、決めた気がね、もう、二重、三重、天井、天井から横から下からいっぱいあるのに、うんうんうん、あら、 本当に自民党の事務所なんですかってぐらいに、うん、止めがけは全くなかったんですよ、うん。これはあれですね、まるで逆に無所属みたいですね。無所属。まあ、ある意味無所属でいいんだけど、うん、でもね、えーと、自民党のこのチラシなのに、うん、全然その自民党の総裁の推薦状も出てなかったし、うん、まだ準備がね、これってのかもしれませんけども。だから、まあ、渋谷推薦ですか推薦ですかって、勝たなきゃいけない。 ねうん、ああちょっと遅れてるトレンも取れないからトレも取れない、ね、ちょっとうんとそれからでの本来は今の16日までにトレンは取るべきですよね、うん、国会議員のパイプからちょっと落としてもらって た, の、うん、たいですか それでね、えー、私ね、この鈴木さんのこのパンフレットちょっと一部もらってきてね、えー、面白いなと思ったのは、えー、この命と向き合う渋谷ということでね、えー、長谷部さんは結構人の命をね、軽視してるんじゃないかっていう、こと、えー、に書 い, 書いてあるんですか書いてあるんですよ。ね、このワクチンのこととかだけじゃない。えー、本当に渋谷って結構貧富の激しいところでね、えー、あの、生活に、日々の生活に、今日 の,、えー、あのご飯にも困ってる人も少なからずいるという、そうそうこういう街で、命、えー、に対してね、ちょっとあまりに、 その、ハセさん、冷たいんじゃないかっていう指摘を書かれてるんですけども。うん、もストレートで合ってますね。あ合ってますよ。でね、いろんなその政策とか、まあ、小さい字で書いてあったとちょっと、最近動画読んでよく見えないんですけど、うん、私は結構ね、ピピンと来たんですよね、うん。いじめ問題、これ、一個くっていただくと、うん、いじめ問題もね、もねそのあの、渋谷といえば、このいじめ隠蔽渋谷みたいな感じのイメージになっちゃってる。よくないと。うんうん、えー、あの、教育長がこういう人だからこそ、えたまらん、どういうかしなきゃならんっていう話とかね、うん、様々と書いてあって、 まあちょっと短所残念ながらね、えっと私も売り切りにあまり接点がないんで、うん、ちょっとどんな短所があるのか、誠に申し訳ない、うん。 解説できないんですけども、まあ、とても、ね、誠実な人だ。ちょっとむ、素晴らしい誠実あんまり党派を超えて、うん、こう支援を求めているという話でございました。うんうん、それで、うん、このね、情勢分析ということなんですけど、私これね、はいはいえー、とこの参加後、12年間の、えっと、渋谷区長選挙の当選内容をですね、分、は、析、いはいえー、してみました。2019年は、この長谷部さんと共産党の大井和夫さんと29位で5万5千票、長谷部さんに取られている、当選で5万5千票なんですけども、はいはいうん これ2015年ですね。はい、はい。えっ、ー、と、では。あと、一期目、ね。分かってきたぞ。と、まぁ、とにじゃ。えっ、ー、と、一目の時、この2万5千票で、長谷べさん挑戦してるんですけど、うんうん、この時どんな感じだったんですかほぼね、金差なんですよ。うんうん、ここが、若干しかみんな変わらなかった。うんはい、当時、だから我々、えっ、ー、と、まあ野党、野党系というか市民系が推した区長候補と、はい。その、はすべさんと、うん。それからもう一人、その、木札ととぎの方。はい。 で、ほぼね、票差が微妙にしか、五千票ずつぐらいしか違わない。ああ、じゃあつでお前みたいな。そうそうそう。だから、もう合わせて7万5千ぐらい。なるほどー。三人でね。はい。だ今回の、この次のやつは、逆の大井さんっていう、共産党の候補しか出ないから、1万5千、はい。はい。で、これはまあ合わせてやっぱり7万ぐらいじゃないですか。あやっぱり西部は7万ぐらい、7万か7万5千ぐらいは、市長選挙に行、はいうん いいんのじゃないか。全く変な電話が来たおかげで、うん。よし、で2011年ってこの今から12年前は、はい、こうやって来たんですね。まあまあ あの、桑原さんが。原さんが原って、で、その時もやっぱり結構、混戦模様だったんですか混戦ってそうでもない。そうだ、ね、そでもない。でもいろいろ出たから2万7千ぐらいのボーダーになったわですよ。うった。はい。うん、でも、それだって、数人、野党系も出ましたけど。うん、はい。まあ、そんなでもないです ね, ね、うん。ということはね、今回、えっ、ー、と、大手、有力候補だけでも3人出て、その他あの、諸派も何人か出るってことなんで、うん でまあそうでしょうけど、うん、本来は、うん、やっぱ3万5千ぐらい取れれば、うん、一番ベストなりますか 二人もしか投票いかないうちに、うん、半分取るって今回はほら、あのー、大変だと思いますよ。だから大変、もちろん大変。だから7万5千の町に3万5千取った半分だから。半、う、分、ん、取りたいんだ。半分取れたら、それはすごいですよね。はい、だけど逆に、はい、それが3分の1だったら、もう、はい、ただ5、6人出るから、はい、非常にその保守系の方がきついんじゃないですか。保守系っていうのは鈴木さんがきついかもしれないですね。鈴木さんもきついし、長谷部さんもきついんじゃないですか。長、う、谷、ん、部さんって保守系なんですか、あれ。 基本的にはジムよりガチガチに欲しいですよ、ね。ええー、そうだって、なんかほら、あの L. G. B. T. なんとかとかね。 なんとかあのほら、ニューヨークまで行って、このゲーのパレードに参加したりとかって、私、あとき局座なのかと思ってたんですけど、違うんですか全然違います、ね、あ、保守じゃないよ、あ, あれ。自分保守。自分報酬。だけど、ほら、自分保守についてる方が投票してたり、こ御左電がほら、押してるんだから。こ<笑>れこれこれ。このね、ハーセスゲーって言ってますね。またあの同じパターンのね。ハセベ新聞、こうやってね、はいはいはい、来ましたけど、はい これ、保守なんだ、うん。あ、そう。それでね、うん、えっ、ー、と、ま、あ今回、前回のね、ま、あどのくらいの基礎票っていう意味で、うん、えっ、ー、とですね、まとめてみたんですけどね、はい、これ前回の、ま、あちょっと情勢、自民党、各党どうなという感じなのかということで、うん、自民党はこの苦戦してる、党内分裂してるっていうですね、うん、ええー、あります。うん これは苦戦しているというのは、えっ、ー、と、候補者鈴木さんにまとめきれてないということで、うんえー、と自民党の議会議員の中では、現職の長谷さんを応援して、ガ、うん、チューマに乗ろうという人と、ね、鈴木さんの一部を応援してくれる、うん、方もいるんですからね。よくわからないと。うんで えー、と前回参議院選挙ですね、時は3万2000票自民党を取ってえいます。ですから、政党としての基礎票は3万2000らいあるということで、自民党の票全部仮にまとめることができれば、鈴木さん3万2000取って、区長ね、この長谷部さんのついに追い落として、保守系の区長が誕生する可能性があるということなんですが、なかなか党内が分裂しているということで、ちょっと厳しい調整だと、現状ではね、まだ、 序盤というかまだ選挙始まってませんね。これからですからね。うん、えー、と、選挙始まる前の現時点の調整ということでございます。うん、で、公明党は重投票を決めたということで。まあ、噂によると。噂によるとは。はい。今回は推薦出さず。ご、ま、ざ、まあ、さんには。ね、うん。と、うん、まあ、3、ね、今までの大体いい週3両選挙で6000両ちゃったので。6000しかないんだ。うん。あれ、繰り返しに5人くらいいませんでしたっけ、あ、まね、そこすね。だからまあ、うん、6000ちょうどいいんじゃないですか。大体いい1200。 あうん、うまく割らないと一人落ちますね、これね。ね。うん。うん、コメってなんかポスターいっぱい貼っとるけど、6000しか票ないんですね。学会員の方が毎回減ってってるのと、まあ、あとは、やっぱり、第一世代の方と、まあ、その息子さん、孫さんは必ず学会員でもいれるわけじゃない。ああ。統制が汚いと思うね、ん。昔みたいな。なるほど。 で立憲は今回、えー、と初の独自の女性候補をよりれしたとことで、期待が高まっているということで、前回参議院選挙1万5000ったので、であのーまあ、一番野党第一党やった1党ということで、いろんな意味で政治の国政も含めて期待する方が多いんだと思いますが、はい。 これ、実験はほとんどあれですかね、支持者の方はもう求め切ったとっ考えてよろしいんでしょうか。そうですね。うん、そうですね。まあね、吉田さん、長くやってらっしゃるんで、うん、実験支持者で吉田海子さん知らない人いないですし、うんうん、あと無党派の方も好きな人多いんじゃないかな、すごい。そうですね。うん、まあ、彼女だけで前の選挙2400ぐらい取ってる一人で。ああ、そうなんだ。前回の、今回の国選で。まあほら 長谷部さんと吉田さん二人だったら、どっちがいいって言ったらもうね、誰か考えても吉田さんさんいいに決まってるんですけど、うん、ここさん出てくるからちょっと、ちょっと悩ましいというかね、大、う、変、ん、区民にとってはありがたい選択肢が増えたということでね、うんうんうんうん、ね、政策をよくこうみんなで、えー、チラシとかね、えー、本人のいろんなホームページとか見て、どの方に癖を隠そうかと考えていただければよろしいのかなと思うんですけど、うん、ちょっとまず、若干解説続けると、今日さんとは吉田さんを支持 うん、すると。正しいでしょうね。はい、ね。前回参議院で、ね、9500票を取ってるんですよ。うん、公明党より票が多いと、うんうん。結構な票を持ってるんで、うん、共産党の持ち票9500と、立憲の持ち票1万5000、2万5000ぐらいあるので、うん、えっ、ー、と、立憲党に共産党のまとめ、うん、組織票をまとめきれば、えー、これも、吉田海さん、うんえー、当選の目が、うんえー、十分にあり得ると、うん、いうことですね。うん、そうですね。はいうんで レガ新選組さんも7300の基礎料を持ってらっしゃるとか。あ、はい、基礎料っていうかね、レガさんの場合は、どっちだって言うんですかまあ、あの、山本太郎と、やっぱりあの、ここに、ここに共産党にも、立憲にも苦みしない人が応援されてるかどうでしょうね。うんうんうん、そうですね、うん。あまりね、その、議員の座に、椅子にね、デーンってしてる人結構いたりするんですけど、レ、う、ガ、ん、さんはそういう意味じゃなくて、うん あの本当に目線を思いっきり下げて、うんえー、やってらっしゃるという印象がありますけど、うん、令和さんはとしては、えー、吉田佳子さんを支持する方向ですかね。そうです、ね、多分もうこういう方向になるんでしょうね。これきちんとあれですね。一、う、方、んあのー、で, で出ると思いますよ。もうなるほどうも出ると思います。そうですか。<笑>うん、じゃあ、えーえーと、そうすると、まあ立憲共産令和、 そしては国政政党が応援に入ってくださる予定だということで、うんうん、ええー、と、吉田さん、かなり、えー、利用しているという女性ですかね。あ、うん、あと、維新の会はね、結構、1万4000票って前、前回参議院、めっちゃ票を取ってるんですけども、うん、石ここは、長谷部さんじゃないですか。長谷部さんなの、うん、ちょっとこれ、あなねながら我々、きっと維新の会、今、接点がないので、維新の会さん、どういう考えなんてあるのか、うん、区長選挙に対する考え、おっしゃったら、ぜひ、うん、あのご予報いただければと思います。うんうんうんうん 本当にどういう関係で引っ張るのか、名簿があるのかわかんないですけど<笑>、まあ、維新は風じゃないですか、みんなの党みたいな感じでね、第三局っていうか、自民もやらし、公明共産やだと、うんねで、自民党じゃないわりと保守系の人が多いと思うんでね、ちょっと政治家、女子、もっと NHK から国を守 る, 守るってと、思っていた動画なんだけど。うんうんうんうん 政治家女子も 4,000 票取ってる全部 NHK で取ってるんですけど、ちょっとよくわかりませんね、ここね、今ね。なんかうん、分裂しちゃってるんでね。立花大さんと、なんかね、ご喧嘩してるんねよくわかんない。まあ渋谷区長選挙どころじゃないという感じがしますけど、まあこんな情勢でございますので、いかがですか、この折切議銀行のね、えー、次の区長に対してね、その期待するもの、 あ、う、る、んうん、いはこの二人勝ってほしいって、その、率直なお気持ち、あの、もしよろしければお聞かせいただきたいと思うんですが。私は、まあ、政策的には、吉田さんですよね。吉田さんそれから、その、はいまあ、別に鈴木さんがダメってわけじゃなくて、うん、鈴木さんがよく、しょっちゅう分からないわけですよ。うん、悪いとか分かんないから。うん、ただ、この中の三人で、話はちゃんとしてんの、この人だと、うん話し。よく知ってる。知ってる。てるよね。まあ2、二人は僕らよく知ってる、ねうんそ。どんな人かね。うんうんうん、でもまあ ここはもう、私は話をしないって、向こうが決めてるんで、挨拶をしたい。挨拶しない。ない<笑><笑>かあこれんべいしてたもんそうそう。だから、そういう人です。子<笑>供じゃないんだからね、<笑>ねそうそう<笑>うんそういう人ですから。多分、吉田さんは、うん、あの、絶対しないと思いますよ。そう。実は見たことないけど、そういうの。安、ま、部、あ、さんはやっぱり。普通、大人は赤んべい死ねませんよってね。うん 一応、後陣のトップですからね、うん、中央でねしかもあえて組会議んだからね、そうそうそういやしくも、組、ね、の代表で来てる人に対してね、うん、あのいや心の中で悪感べするのはしょうがないけど、ねうんい、私に入れた1700人ぐらいに悪感べしてるってことですよ、うん。ねえ。と、うん、いうことと同じだと思います。ということで、えーはい、今日はが4月7日で、あと1週間足らずで、間ちょっとね。はい えっ、ー、と、区長選挙、区議会議員選挙が始まります、まず、ねはいね、区長だけじゃなくて、私たちも、区、え、議、ー、会議員も選挙があります、ね。そうですね。大混戦と。大, という大60人まで。六十人。あれ、選挙ポスター60人ま、ま、う、あ、ん、以かしまでありましたけども、えーそこでね、もそうちこっちはちのめもだいたいですね、はい。はい。まあ、あのーはい、ね、区議会議員選挙、私たちもどうなるかわかりませんけども、そうですね。まあ、今、は、回、い、やることやって、はい。 会話を作って、では新選組じゃないんですけども、うん、2人でこれ令和の時代の指、ね、導、新しい芝を作ってこと、去年かやってまいりました。けども、うんはい、まあこの先、今度の選挙でえ、ね、の審判が下ってどうなるかもう、ね、ちっちゃい部屋がね。きているかどうか分かりませんけども、また移住と暁には続き、ねうん、新しい区長がどなたになっても。 うん、ね、やんなきゃいけないこと、いくつかってありますよね。あ、うんね、ると思います。うん、はい、まあ、ただ現職が苦労したら相当ガタガタになるだろうなっていう。<笑><笑>私はもう僕は嫌だね、うん。いやもうね。私ね、長谷部さんはまた区長にりになったとしてですよ。えー、私フィー議員またもう4年、ね、やるの結構きついなっていうか。この人。 言っても聞かないんだもん。うん、あのね、のれんにぬで押し、ぬで押しじゃないな、ぬかにくぎ、うん。カエルのつらいしょんべんっていうのが一番表現が正しいかな。うんうんね、どんだけしょんべんかけても、カエルだからねあ、もっともっとちょうだいみたいな、うん。ちょうだいないかもしれないけど、お前、インチキすんなこの野郎、税金無駄とかすんなよって言っても、うん、うるせえなんかあん か, んかんみたいなそういう感じ で, ね,、うん、そうでね。反省がまるでないので、<笑>出来損ないの子供に教えてるみたいな感じで、うんうんうん、なんか提案してもまるで聞かない。 やっぱりあの私はどの方がなっても行政のトップはちゃんと平等に話を聞いてその上でちゃんと公正にちゃんと答えていくやるやらないとかも含めてそういうなんか自分が好き嫌いとかあの自分の意に沿わない沿うとかって話じゃなくてそこはもう全てにおいてねやっていかないといけないです、うん、はいかりました、はい、ありがとうございます、はい ということで、はい、はい、あの、ね、本日の選挙特番、はい、終了させていただきます。はい、国民に皆様念頭にいただきましてありがとうございました。ま, またいろんな情報ありましたら、ぜひ新聞、はい、にお寄せくださ い,、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい